理科学研究所の津川博でと申します。よろしくお願いいたします。えっと私はですね、ここまあ今回化合物データベースということでえっと講演させていただきます。ええー、まあ化合物って言ってもですね、本日多分私の講演内容としてはえっとメタボロームって呼ばれるその代謝物ですね。その特に人やまあ植物でも何でもいいですけれども、生体内生命が その作り出す化合物の相対ということで、メタボロームっていう言葉があるかと思います。メタボロームってどんなものかっていうものを簡単に紹介させていただくと、まあ、例えばですね。この人の表現型っていうのは、ここの左に示す様々な因子環境、因子や年齢ではまあ当然疾患や薬、食事条件などにま寄って規定されていると考えられます。そしてですね。例えばこう血液や尿などのバイオプシーっていうものに。 この表現型っていうものがあの最もよく反映される、まあ、メタボロームに反映されるだろうっていうことでここに示す生態向上政治機構の解明や、まあ、例えば疾患予測を行うためにはこのようなその代謝システムで作り出される代謝物の相対すなわちメタボロームっていうものを捉えることが必要であると、まあ、これまで言われてきました。そして、このメタボローム、今回こう人を最初に、 挙げさせていたただきましたけれどもその技術自体はですね例えば食品植物科学代謝工学環境科学といったさまざまな分野において、まあ、有用なま さ, まさにメソドロジーとして使われていて、まあ、必須のオミックス科学と言われていますで、まあ、今回「化合物データベース」ということで実際このメタボロームっていうものを、まあ一言言ったときにそれこそどれぐらいあるんだろうっていうことをこのスライドにちょっとまとめてみました。 で真ん中にはです、ね、このヒューマンメタボロームデータベースっていう、まあ、人の代謝物のデータベースがあるんですけどこのうちエンドジニアつまりライン性に合成するものであろうとかつそのこれまでの文献で検出された歴きがあるっていうもので検索するとおよそ 3,000 ほどの数になっています。 ただ、まあ、例えばじゃあこのメタボロームを捉えるためにはじゃあこの 3,000 個を見ればいいかっていうと決してそうではなく例えばその食品のデータベースに化合物っていうものはどれぐらい登録されているかっていうのを見てみるとここに示すに約1万 5,000 で例えば生薬ですねあのとか天然物の化合物のデータベースを見てあげると25万の以上の要するに化合物構造が集積されていると。でまあ、最近では腸内細菌 で産生される新たな代謝物なども多数見つかってきてますし、まあ、これ数とかはまだエスティメートの状況ですけれども我々がまあ生まれてから死ぬまでですねその環境因子に暴露される化合物の総体っていうものは100万を超えると言われていて例えばその慢性疾患やなどでそのまあ例えば遺伝子の情報では説明できないものっていうものはこのような環境因子っていうものをしっかり見ていく。 行かないといけないというヒューマンエククゾームプロジェクトというものが、まあ、世界、まあ、特にアメリカやヨーロッパのグループで最近こう、まあ、立ち上がっているような現状です。で、えっとまあ、このようなメタボロームっていうものつまり代謝の情報を、まあ、今回主に解析するっていうことであの、まあ、紹介させていただくんですけれども今回主に こ, のこういう視点でちょっとだけ 2, 2点ほど挙げさせていただいたんですけど。 そのまあ、メタボロームの研究をする上で、まあ、出す側と使う側にまず分かれると思います。で今回最初はですねこの右の使う側ほとんど最近はですね例えばあの会社外注に出してメタボロームのデータっていうものを、まあ、外注して12ヶ月で返してもらうっていうこともできるように簡単にできるようになってきているので、まあ、使う側どんどん増えてきていると思うのでこっちをまあ重点的に。 そして時間があればですねあの先ほどあの当社の方でもよく質量分析のマススペクトルの話とかが出てきたかと思いますけれども、まあ、このような出す側の方もあの時間が許す限りお話しさせていただきたいと思います。ではまず使う側ですね、まあ、例えばデータサイエンスバイオインフォマティクスって呼ばれる分野でそのデータそういうこのうな人間が使う側が求めるそのアウトプット形式っていうものをちょっとビジリで申し訳ないんですけどここにまとめてみました。 これまあ求めるっていうものはどういうことかというと代謝物のアノテーションまあ名前ですね単純に化合物の名前のまあそのメタデータと呼ばれるものその今回このアノテーションのメタデータっていうものは例えばその質量分析でこう プロファイルされたメタボロームのデータの場合は例えばその m o バージ g の情報や液体クロマトグラフィーとかで分離している場合は保持時間の情報さらにはこの化合物の、まあ、後に示しますけれども名前だけじゃちょっと表記揺れの問題があるので例えば蘇生式なり、まあ、その代謝物のクラスオントロジーと呼ばれるものなり、まあとに示すインチキーと呼ばれる化合物の構造情報の定義やそのスマイルズっていうま構造の表記方法そのものですね。 いやそのここに MSMS スペクトルの情報とかが、まあ、アノテーションに用いた MSMS スペクトルの情報とかが含まれていて最後にはですね、まあ、これは、えっとまあ、濃度を求めているということになるんですけれどもピコモルパーミリグラムティッシュっていうふうに1ミリグラムあたり何ピコモル入っていたかっていう表の、まあ、それぞれの化合物のそれぞれの濃度値っていうものが入っているような表が渡されることが望まれますが、まあ、これをまあいただけることはおそらく生まれです。 あの例えばそれこそ企業に外注する場合はこのうちのメタデータのいくつかの方は掲載もしくは全て掲載されている可能性もありますけれども例えば共同研究ベースとかですねこのような整理整頓されたデータでいただけないことっていうものがまあまああるかと思います。で最初の方はですねじゃあそういう時どうするかどこがポイントかっていうことをまあお話しさせていただければと思いますが、まあ、例えばこのようなアウトプットがちゃんとこう揃ってた場合。 まあ、おそらくまずインフォマティクスバイオインフォマティクスの分野の方っていうのがこういうことがしたいかなっていうのを2枚持ってきたんですけど一つは例えばケ グ, ケグマッパーとかケグスケープで、えーとまあ、ケグマッパーっていうのはまさにそのケグの代謝データベースのブラウザ上で、まあ、このようにですねその代謝マップ上でまあ上昇して化合物が上昇していたら赤で減少していたら青っていうような形を 描画するようなプログラムですが、まあ、例えばケグスケープっていうのはサイトスケープって呼ばれるプログラムがあるんですけど、今日全然説明しませんが、あのサイトスケープ上でまあケグのパスウェイっていうものを載せることもできますし。しまあ、今日は言葉だけですけど、エンハンスドグラフィックスっていうものを使えば、まあ、そこにグラフとかも載せることができるまあ、有用なツールかなと思います。まあ、例えばこういうことがしたいと。 で例えばパスビジオこれはウィキパスウェイって呼ばれるようなあのパスウェイ情報を掲載したり、えっとまあ、何, 何かしらマッピングするためのツールですけれどもいやバンテッド、まあ、メタボロームの方ではここの下に示すのはまさにバンテッドって呼ばれるもので の, あのブラウザ上で我々自身が こ, ういうこのように対象マップを手書きで書いてですねでこのような 手, 手書きで書いたものにあのまあ 今回取得した、例えばメタボロム情報を、まあマッピングしたようなものになると。で、まあ例えばこういうことがしたいと。で、こういうことをするために、じゃあ何を準備しなければいけないかっていうことを。その。まあやるときにですね、まあポイントは。まずこのインチキーというキーワードかなと。思います。特に浸水性の代謝物では、そのインチキーっていう構造表記が世界標準です。っていうことを、まあここのスライド一枚で書いているんですけれども。まあ例えばここにアラニン。 っていう化合物がありますでまあ皆さんその生物をやってる人はアラニンっていったらポッて分かると思うんですけれどもその、まあ、こ, のこのような代謝物の名前っていうものは例えば表記揺れの問題があります。人は例えば バイオロジーの人はアラニンっていうかもしれませんが例えばさすがにいないと思うんですけどあのプロテオとかタンパクをやってる人はこういう書き方がしっくりくる人もいるかもしれないですし、まあ、データベースをやってる人はです、ね、このようなキャスナンバーとかがしっくりくる方もいるかもしれないですし例えばケミストリーをまあ専門的にやってる人はこの2アミノプロパノイックアシッドっていう方がしっくりくるかもしれません。でですので一口に 例えばこういう構造を表記してもあの、まあ、化合物の名前を使ってしまうと表記揺れの問題があると。なので、まあ、構造のメタデータというものが重要かと思いますが、まあ、構造そのものを反映するにはやはりこういう、まあ、データベースとして管理するならスマイルズっていう記法が一番こう場所も取らずに済みいい表記方法かと思います。そしてまあ式ですね。 でえっとまあ、このスマイルズコードをもうちょっと言葉的に表したことがインチーコードって呼ばれるやつなんですけれどもこれはとても長くなってこれアラニンっていう化合物でもこれぐらい長い表記方法になるのでもう少しコンパクトにあの、まあ、それこそインフォマティクスの分野でいうとハッシュキーと呼ばれるものですねのこのイ ン, チインチーコードをある種キー配列に書き換えたものがこのインチーキーと呼ばれるものになって次のスライドでも説明します。 あとは最近ですね、この化合物群っていうものをケミカルクラスオントロジーとして表記する、まあ、例えばこれの場合は「ラーニングデリバティブス」っていうようなオントロジーに分類されるものっていうようなこの辺りのスマイルズ緑で示したフォーミュラーインチキーオントロジーの4つほどを、まあ、データベースとして集積していれば、まあ、私は十分かと思っています、まあ、その理由は2万円ほど後のスライドで言いますが、えっと、まずこのインチキーの説明だけさっとしてしまいます。 このインチキーはです、ね、先ほど言いましたそのこのインチコードっていうものをまあハッシュキーへ変換したもので最初のこの14桁が合計ハイフンも含めて27桁の文字列になりますけれども最初の14桁はモルキュラースケルトンですねあのステレオアイソマーを考えないもう本当に結合情報だけを表したものが最初の14桁に来ていて次のこの青で示している8桁はですねこのステレオアイソマーとかのステレオケミストリーの情報が格納されていると。 であとはそのバージョンとかそのイオン化タイプとかが示されているので、まあ、特に重要なのは最初の14桁とステロアイ様の情報かなと思います。で、まあ、このインチキーとかを何で整理していると便利かっていう話なんですけれどもまあ検索に使えるっていう話です。例例ええばばこういうういいいインチキーっていう1つ持っていて例えばです、ね、ケグの まあ、ツールキットっていいうものを使いたければ当然ですねケグ ID を持っていると要するに化合物の名前とケグ ID を紐付けておくとまあケグのブラウザー上での解析が円滑に進むとなのでケグ ID が例えば欲しいと言った時にこのインチキーでちゃんと整理しておけば例えばこれはですねケミカルトランスレーションサービスっていう u c c デ v i スのグループが開発しているやつですけれどもまあこれ バッチコンバージョンって書いているのでいっぱいここにインチーキーを100個ぐらいペタッて貼り付けることができますが例えばここに示すようにインチーキーをペタッて貼ってコンバートとしてインチーキーから例えば KEG っていうので、まあ、変換しますよっていうのでこってボコンバートっていうボタンを押してあげるとまあここにですねそのこのインチーキーっていうものはこの KEGID ですよっていうものをまあ提出してくれてさらに結果は CSV などのファイル形式でまあダウンロードすることが可能ですと。次ののスライドのパブケム アイイデントファーエクスチェンジサービスもそうですけどこれレストであのと取ってこれるので、まあ、プログラムとしても対応あ結構フレキシブルなプログラムになっていると思いますでもう一つあの紹介させていただくと、まあ、同じような感じでこれの特徴としてはですね先ほどのケミカルトランスレーションサービスはこのようなアラニンっていう化合物の名前は受け付けてないんですよねキーとして。 ただこのパブケムの方は例えばここにアラニンっていう化合物の名前を入力してそのオペレータータイプとしてはセームコネクティビティというのを今ここで選んでるんですけどこれはあの先ほどのインチーキーでいうところの最初の14桁ですねモレキュラースケルトンの結合情報だけ合致しているものの、えー、とケグ i d を提出してくださいっていうことでボタンをポチッと押してあげると、まあ、このような結果になると。まあ、これで アラニンっていうものに対す る, ケグ ID が返ってくるあれっていう感じになると 思, った思うんですけれどもアラニンに対応する k アイ i d ってこんなにあるんやって、まあ、思う方もいらっしゃると思います。でこれがま あ, ある種デメリットあのモルキュラースケルトンだけ最初の14桁だけであのこう表示する場合のある種デメリットかなと思うんですけれども、まあ、例えばこの一番上と二番目でしたかね二番目のその情報をちょっとちゃんと ケグの方で見てみると、一番上に書いているのはそのケグ上ではアラニンってなっているやつです。で、二番目のやつはエルアラニンってなっているものです。まあ生態内には基本的にエルアラニンが多いと思いますので、そのケグの方もですね、このようなエルアラニンの方にまあさなそのメタデータ情報とか様々なデータベースにそのリンク付けが貼られていますが、普通のアラニンの方はこれぐらいっていうことになります。 でまあ、皆さん欲しいのはですねおそらくこの2番目の LR2 の方のケグ i d が欲しいと思います。で最初はですねなのでここでまず苦労をするかと思いますけれども、まあ、皆さんが必要なケグ i d の情報、まあ、だから名前からだとちょっとこのような面倒くささっていうものが出てくるんですけれども、まあ、そうは言っても仕方がないのでこのような方法を駆使しながら工夫して使いながらまあそのケグの ブラウザー例えば KEG を使うならこのような KEG の ID というものをまず一旦整理することが、まあ、メタボロームデータの解析の第一歩かなと思います。であの、まあ、例えばメリットっていうことをあのお話しさせていただきますと KEGID、まあ、を揃えておくと簡単なパスウマッピングが可能ですよっていうことです。これは KEG マッパーの実際の URL で、まあ、これはちょっとあのセルリポーツっていうこれあの今理研の IMS に お, れるおられるうぎ先生 がトランスオミクスっていう、まあそのまあ、あ, るある種統合解析オミクスデータの統合解析の一、まあ、つの手法を考案されている先生ですけれども、まあ、ここにはですねケグの愛、まあ化 合, 物です 化, 化合物の情報と、まあ、ステーブルだったら緑色で、まあ、対象群に対して下がってたら青色で上がってたら赤色っていうような注釈付けをしてあげてたり、まあ、例えばプロテオームのデータはですねこの酵素これはあのラットですけれどもラットの酵素 ID と えーとまあ、それに対する色自分が指定したい色っていうのを情報を整理してあげておいて、まあ、ここにまさにペーストするだけっていうことをやっておくと、まあ、このようにですねあの毛グのマップ上に、まあその単幅の場合はこの線が青色になるもしくは赤色になるっていう形になっていて代謝物の場合はこのドットそれぞれがその代謝物一つ一つにこう割り振られることになりますがこのようにまあじゃあどこがその減少しているのかな もしくはどこが上がっているのかなというのをパスウェイレベルで解析することが簡単に可能になります。でまあこのような、まあ、その一番タイトルに HMDB って書いてたんですけれどもその先ほどのパスウェイマップや、まあ、従来の普通の統計解析や多変量解析で、まあ、面白そうな代謝物の情報が見つかってきた場合、まあ、例えば人の研究をしている場合はヒューマンメタボロームデータベースが一番 現時点では代謝物のの メ, メタ情報というもがこれはまあニーハイドロキシグルタリックアシッドっていう、まあえー、とちょっと正確な年数を忘れましたおそらく2013年にセルにオンコメタボライトとしてこう報告のあった化合物として有名ですけれども、まあ、どうしてこういうふうなあの化合物が着目されているのかっていうまさにウィキペディア形式 で, ですねディスクリプションがこうすごい。 情報リッチに集積されていますし私自身はこれが特にいいなと思うのは実際にこう下の方にスクロールしていくとですね実際にこの検出されて定量された情報も掲載されていると、まあ、特に実際の人とかにですねだいたいどれぐらいの濃度でこう検出された実績があるかっていうものをまあ計算掲載されているので、まあ、まさに 今自分自身が手元にある情報と照らし合わせて議論することができるっていうところが、まあ、いいところだなと思います。そして、えっと、順番は前後しますけれどもこのような例えばヒューマンメタボロームデータベースの着目すべき代謝物っていうものを、まあ、見つけるためのツールとして最初に紹介させていただいた、まあ、例えばケグマッパーとか大、まあ、変量解析とかが有効かと思いますけれども、まあ、そうしてですね あの私自身はこのメタボアナリストって呼ばれるようなウェブサイトに行くと、まあ、意外に何でもでもきるなと思いますこれはもともとアルバータ大学のデイビッド・ウェッシャート先生のところと、まあ、今は精力的に あ, のある方がこうずっとメンテナンスをしていますが。 こうですね、例えばエンリッチメント解析、まあ、メタボライトセットエンリッチメントアナリシスっていう、まあ、そのゲノムの方のジンセットエンリッチメントアナリシスの代謝物バージョンのものを集積していたり、まあ、パスウェイのものやいいなと思うのはここにジョイントパスウェイアナリシスっていう、まあ、これはまだ r n a シックのデータやとメタボロムのデータの2つしかまだサポートされていないですけれども簡単な統合解析もすることができるっていうところがまあ 1個メリットだと思います例えばですね一番最初はここのエンリッチメントアナリシスっていうことを簡単に紹介させていただければと思いますが最初にこの例えばこういうメタボーアナリストが求めるデータ形式ってもう本当に簡単でここにサンプル情報の名前と、まあ、例えばこれ2群ですねこういうクラスの情報とコントロールのクラスの情報を、まあ、こういうふうに表記してあげてこっちのエクセルの カラムには代謝物の名前が書いてあって、ここの名前はですね、ここのあのウェブサイトいいなと思うのは、まあ、代謝物の名前も使えるっていうことです。自動的に内部で代謝物の名前を認識して Keg ID や HMDB の ID に変換してくれると。まあもちろんですね、このあの標記揺れの問題が同じようにあるので、そのここを Keg ID や HMDB の ID にしておくとなお良いとは思います。で実際に先ほどの えーとまあ、データマトリックスのようなものをこうエンリッチメント解析っていうところにこう投げてあげるとこういうふうな結果が返ってくるとでこれ何かっていうとそのここに書いてあるメ タ, ベメタボライトセットエンリッチメントアナリシスの結果ですよでこういうふうなグラフのここのガ ラ, クトガラクトースメタボリズムのこの私この円をクリックしたらこの右のような図が出てきますこの下の下ようなテーブルも出てきます。 でこれはどういうういいこことかというとかですね、これはもうキュレーターっていうものがいましてこのガラクトースメタボリズムに関与する代謝物のこれらのうちの3つっていうものが今回あの私が例えば今回アップロードさせて頂 い, いたそのデータセットで優位に、まあ、例えば上昇もしくは減少していましたと。でこれはまあフィッシャーの正確性検定によってじゃあまあ私が投げたメタボロームセットっていうものはこのようなガラクトースメタボリズムに 関与する代謝物群がまあ変動している確率っていうものがまあピーチとしてこれぐらいありますよっていうようなオーバービュープロットが左です。で実際の詳細がここにあります。でバーチャートにしたまあボックスプロットですけれどもした結果がこういうふうに閲覧することができます。まあ例えばこういうものとかですね。であの先ほどちょっと紹介させていただいた統合解析の例ですけれどもまあ左はですね例えばまあ 例えば r n a シックのデータで p ーチがまが優位だったもので、まあ、そのリストをこう例えば投げてあげるとで同じく代謝物の情報もこういうふうに投げてあげるとで、まあ、サブミットっていうふうなボタンを押してあげるとどうなるかと、まあ、その前にです、ね、ちょっとだけ紹介させていただくとこれもう一ついいのはです、ね、これローカルでも R のソースコードなんですけどメタボアナリスト R っていうようなプログラムも公開されていて。 まあ、あのこのようにブラウザ上ですることもできるんですけれどもこれをルーチンで例えばやりたいとじゃあ そ, のそれに適した R のソースコードのスクリプトもここに今やった、まあ、例えばマクロの自動記録みたいなような形ですねで自動記録してまさにこれを R でそのまま使うことができるっていうのも、まあ、まさにユーザーフレンドリーなプログラムになっているなと思う次第ですで例えばこれをサブミットしてあげると、まあ、このような図になります であのまあ、左の説明もお用意していきますけれどもこの今回のこの右っていうのは私はこの一番この右上にあるものを、まあ、クリックした結果がこの右のパスウェイになります。で、まあ、結果がグライコリシスオアグルコのネオジェネティクスか、まあ、等身性の方法ですけれども、まあ、このような、えー、と代謝マップが、まあ、パスウェイインパクトも優位だし、まあ、先ほどこれ結局同じようにフィッシャー あの正確性検定の、まあ、エネチメント解析みたいなことをしているわけですがこっちの P 値が、まあ、かなり小さく、まあ、このパスウェイインパクトこれ実はその詳細は公開されていないんですけれども、まあ、この得られたこの代謝物とか、まあ、例えば遺伝子の情報っていうものが他のパスウェイにも寄与していた場合、まあ、このパスウェイインパクトの値っていうものが上がるような仕組みになっているかと思います。でえっと、実際にこのの詳細というものを まあ、テーブルとしてこの左のプロットをですねテーブルとして見てあげるとまあこのような形になっていてまあ一番こうパスウェイインパクトも高くピーチも低いもののこれをクリックしてあげるとどういうものが出てくるかっていうと先ほどと同じようなものですね。このグライコリシスに関与する代謝物もしくは遺伝子のセットのうちこの赤で示したものっていうものが今回私が投げたあの情報で優位なものだったのでまあこのピーチの形。 値でまあ有意だとえうことができますよよいうようなものになりますでこのような統合解析はあの、まあ、もちろん有用なんですけど例えばですねあの、まあ、例えば脂質かな脂質の分野ではそのモレクル一つ一つの分子でパスウェイを議論するのではなく例えばホスファジルコリンとかトリアシルグリセロールとかいったような クラス代謝物のオントロジーごとに優位なものがもうクラスごとにどういうふうに変動していたかっていうのが知りたい場合もありますあの植物の天然物もですね例えばフラボノールなのかフ ラ, ボのあのフラボンなのかっていったような化合物クラスごとにまあパスウェイを議論したいっていうまあ需要もあると。であのそういうものをするために、まあ、そういうものも一つのアプリケーションとして、まあ、このようなものも開発されてますよっていうのが化合物のオントロジー化っていう話です。 で例えばこういう構造がこれはカルコンの構造ですけれども、まあ、この構造をクラシフィケーションしてあげるとどういうものになるかっていうと、まあ、例えばこれは有機酸オーガニックコンパウンドですよってスーパークラスとしてはフェニルプロパノイドですよとかで、まあ、その段階立ててこう化合物をクラスタリング。 オントロジー化してくれるっていうのがこれ自体はクラスファイヤーっていうプログラム名ですけれども、まあ、これはもうまさにもうすでに世界標準として使われているようなオントロジー化のためのプログラムですと。で既にこれを使うためのまあツールっていうものもいくつかいくつも出ていると。で同じようにですね、えっと、例えばインプットの形式として代謝物の、まあ、特にこれは脂質のことを書いているわけですけれども代謝物の名前と まあ、インチーキーやそのスマイルズの情報でまあ例えば2群の話でピーチやホールドチェンジの情報ってこれはもうユーザーがこのプログラムの場合はこのような情報を与えないといけないんですけれどもこのような情報をまあ与えてあげてまあポチッとあのやってあげるとまあこのような左の図のようなものがまず出てきますと。して まあ、同じようなそのエンリッチメント解析をしているわけですけれどもピーチっていうものが縦軸ですね。で、えっと、まあ右に展開するためにこのプログラムは疎水性の指標の XLogP っていうこれはケミカルケミストリー・デベロップメントキットっていう CDK ベース の, そのある種 LogP の計算値ですけれども XLogP で展開しているような図が出てきますと。このマップっていうもののまあ表にしたものがえっと右上ですね。 で右上になっていて、まあ、例えばこのホスファジルコリンっていうのはこの青になりますかねこの青に着目してこいつを、まあ、詳細を見てあげると、まあ、実際にこういう代謝物群っていうのがこのホスファジルコリンのセットの中にこれは自動的にクラスタリングしてくれます入っていて、まあ、どういうふうな実際に詳細を見た時に、まあ、こういうピーチの値になっていましたと。でクラス全体としても、まあ、このホスファジルコリンのメタボリズムっていうものが、まあ、ピーチ ほにゃららでま優位だと判定されました。よっていうものがえっと、この方法でまあ要するにオントロジーベースのパスウェイ解析っていうものがあれと、このケムリッチっていうプログラムですけれどもで達成することができるっていう風な紹介になります。分けてこの右側っていうものを今回紹介させていただきました。特にそのデータサイエンスの分野でまあこっちの方の方が多いかと思いますが、使う側で。 まあ、全部を説明している時間はないので今回紹介させていただいたのは化合物 ID の取得つまり今回紹介させていただいたのはインチキーと、まあ、そこから例として k e i d の話でした。でデータベース検索という意味で、まあ、インチキーっていうものの有効性や、まあ、HMDB ですね の, あ の, の紹介をさせていただいて、まあ、代謝マップ投影っていうものは、まあ、今回は主にメタボアナリスト、まあ、オミクスモジュールへの統合も一緒ですねメタボアナリストっていうような ツールであのやるるここととととができききいいいうをを本日は紹介ささせせててたたただだまましたでちょっと側のお話をさせていただきますで特にまあこのインフォマティクスとかまあアノテーションデータ標準化のところを少しだけお話しさせていただければと思います。というのも私どちらかというとこちらの方が専門で、えっと、どちらかというとデータベースイッシュというものはほとんどやっていない人間です。あのこの出す側の人間です。計測からまあインフォマティクスまで。 でえっと、メタボロームの多様性とデータ解析の複雑さ出す側の複雑さです、ね、をちょっとだけ俯瞰させていただきますとこれはあのゲノムとかプロテオムやってる人にとってはまたちょっ と, あのちょっと言い過ぎなこともあるかと思うんですけど、まあ、それぞれのオミクス分野ではそれぞれの難しさはあるかと思いますがメタボローム解析独特の難しさっていうものはここに示すケミカルダイバーシティ化合物の多様性にあると思います。 つまりまあ多様な化合物の混合液っていうものを質量分析 MS 計測をすると、まあ、膨大かつ複雑なデータになるとでここに、えー、とよく引用される液体クロマトグラフィータンデム質量分析の結果を、まあ、上から見たようなものでこちらが保持時間溶出時間ですねでこちらが M overG で縦軸がイオン強度の情報になっていて、まあ、そこのイオンの山脈まあ この山脈のように見えるののがそれぞれぞ代謝物だだと思ってくださいで。この代謝物それぞれが何かっていうものを例えばアノテートするためにその質量分析ではこのフラグメンテーションっていうことをま あ, あの日本語ではますますとか MSMS とか言われるわけですけれどもを見ることになります。これはどういうことかというとこのますフラグメンテーションっていうものは化合物特有のパターンを示すので例えばこの場合にはホスパジルコリンに特徴的なあの極性由来のイオンや この脂肪 酸, です、ね、脂肪酸の特異的なイオンが見えることから、まあ、このような構造だと推定できるわけですただ一方 で, です、ね、あの例えばこのフラグメンテーションのこのプロダクトイオンがちゃんとすぐ理解できればこのような構造 の, あの情報に近づくわけですけれども例えば標準品がないものやもうスペクトルが全くわからないものっていうものはその、まあ、このようなアノテーションができずアンノンとして残されます。で実情ですけれどもだいたいた 得られるデータのうちの 80% 以上が未知・ u n として残されていて我々ですね残りの2割ぐらいの情報しか例えば生物の方に還元できておらず、まあ、そのほとんどはデータとして捨てられているのが現状であると。でまあだから出す側の工夫として一つ質量分析インフォマティクス研究というものも必要なんじゃないかっていうことでまあ私自身はここを精力的にやっている人間ですけどまあ 情報実は例えば1検体あたり、まあ、条件にもよりますけれども1万を超える代謝物由来イオンの情報をまあオートマティックに解析することは当然のこととして先ほど申し上げた未知の代謝物のマススペクトルから構造を推定するためのプログラムの開発っていうものがまあメインのテーマとなっております。で まあ、一つこれ手前味噌で大変恐縮なんですけれども、まあ、例えばこの化合物データの解析の自動化っていうことで、まあ、もしデータを出す側の方が今回あのオーディエンスの方にいらっしゃったらっていうことになると思うんですけど、まあ、私自身はこういう MS ダイヤルっていうプログラムを5年ほど前からですかねあの開発しておりまして、まあ、各質量分析メーカーのデータを一緒くたに扱うことが可能で。 まあ、例えばですねガスクロマトグラフィー質量分析や液体クロマトグラフィー質量分析の中でも例えばイオンモビリティっていうものをまあ搭載しているタイプなのかさらにはデータインディペンデント MSMS なのかデータディペンデント MSMS なのかってこういろいろ細分化されるわけなんですけれどもこのような全てのまあメソドロジーに対応したそのまあコンピュテーショナルなそのメソッドワークフローっていうものを MS ダイヤル側が提供していて。 まあ、一番最初の冒頭にあったまさにアウトプット理想とされるアウトプットってなんかこう申し訳なくこう今言うことになると思うんですけれどもあのような形のメタボロームテーブルのアウトプットを提供することができますしさらにはあの未知のマススペクトルが出た時にこれをアノテーションするためにまあさらにあの外部のツールに投げるためにまあ引用される。 スペクトルのフォーマットである MSP とか MGF とか、まあ、マスバンクっていうようなフォーマットに、まあ、でエクスポートすることが可能ですと。でちょっとだけこの未知のマススペクトルのデータを出す側でせめてこの「アンノンの注釈付け」っていうものをどういう風にしていかないといけないかっていうことで。 そのまあ、アノテーション、まあ、そのモチベーションから最初話させていただきますけれどもあの特に天然物や浸水性の化合物のアノテーションは難しいっていうことを最初にお話しさせていただくと、まあ、例えばプロテオームではア ミ, アミノ酸の20種類のアミノ酸で構成されるものを考えればよいと。で脂質メタボロムリピドミックスという分野ですねではそのアシルキの多様性あれと解列様式は一てこの2つで何が言いたいかっていうとその例えば脂質の場合はですね このアシル速さっていうものが例えば炭素数16のもあれば18のやつもあるし こ, のこっちも18の炭素数18のやつがいれば2022っていうやつもいます20結合が2ののももいいれば4のやつもいますと。ただこのようなアシルチェーンのプロパティがどうであれ結局マスのフラグメンテーションっていうものはこのようなエステル結合の周りから始まるのであってここのアシル機の長さがどうであれその解律様式は体系化できると。 いうよううよな、まあ、プロテオムも実際にはそうですアミノ酸の解列様式や体系ができるからアノテーションのカバレッジがすごい高いやりまあデータ解析としてアノテーションとしてはだからどちらかというとやりやすいような分野になりますけれども一方で天然物っていうものはそのあらかじめですね例えばこういう構造が与えられたときにどういうフラグメントイオンが出るのかなっていうものが実際には分かりませんと。 このような化合物の標準品を計測してその保持時間と M over G と MSMS -MS スペクトルのパターンを取っておいて実際に生態資料と絵合わせをすることでアノテーションをするっていうことが現状ですただしですねえっ、ー、とあそうかえっ、ー、と一個前にこの次のスライドでこの次の次のスライドかでちょっとこのメソドロジーのボトルネックというか欠点リサードバンテージを紹介させていただきますがえっ、ー、とまあ このような MSM2 s 個後のスライドではこの手法には限界があるっていうお話をするんですけれども、まあ、次のスライドからですね実はちょっと、まあ、でもそうは言ってもですねこのようなリファレンスのマススペクトルっていうものが有用なので、まあ、今回データベースの講義なのでこのマススペクトルのデータベースのまず紹介をさせていただきますとで、まあ、タイトルはマススペクトルデータベースは有効に使いましょうっていう、まあ、あのまあ知らぬは無知ということでですねその実際に標準品を揃えるっていうものは、まあ、効果 なので、まあ、人が取った、まあ、このようなアカデミックフィールドでは。まあ、皆さん、こういう自分が取った標準品のマススペクトルをト、まあ、デポジット。レポジトリに登録するっていう作業が進められています。日本ではマスバンクっていうものが有名ですけれども。まあ、このポータルサイトのマスバンクオブノースアメリカというものって呼ばれるような。こう、データーベースレポジトリっていうものが、まあ、例えば、まあ、要するに中央集約的な、ここに行けば全部の世界で。 取得されれてていいいいいるる一つ一つののスマススペクトルデーータベースがここここででままとめらにここに行けばいいっていう話になりますで例えばまあマスバンクやあの有名なところで言うと GNPS っていうものがあるんですけれどもここに集積されているマススペクトルを例えば使いたいなってなったらこのダウンロードボタンっていうものを押して、まあ、まあ結局は多分皆さん全部使うことになると思うんでこのオールスペクトラっていうことをダウンロードしてあげるとこの下のやつが全部ダウンロードすることができるかと思います。 そしてじゃあこのスペクトルライブラリーっていうものを、まあ、どういうふうに使うかっていうのを、まあ、本日話している時間がありませんのでこのまあ、メタあるいはこの質量分析学会の方でこうまとめさせていただいたこの生体内低分子代謝物の構造推定ガイドっていうものでこのようなマススペクトルライブラリーを 使, える使うための有用なツールやどういうふうにしたら、まあ、拡張性があるかっていうことをまあ紹介させていただいているので。 まあ、これをあのもし興味のある方は見ていただければと思います。ただ、えっとまあ、このスライドがちょっと言いたかったことですけれども、まあ、このような標準品のマススペクトルライブラリーでアノテーションできる数は限られているっていうふうなことをまず紹介させていただくと左はですねあのワインを液体クロマトグラフィータンデム質量分析で計測した結果で3000ほどの代謝物由来イオンが検出されていると。で これをですね、先ほどのライブラリーを使ってアノテーションできたものだけ表示させてあげるとこの右に示すような150ぐらいのアノテーションのスポットあすいませんこれ横軸が保持時間で縦軸が m over g で代謝物イオンが検出されたところがこのスポットのようなものになっているわけなんですけど、まあ、このいっぱい検出されているもののうちこれだけしかアノテーションできていないと。でこれどうしたかというと。 これがデータベース、まあ、一つ一つ全然今回紹介していないですけど最初紹介させていただいた HMDB ヒューマンメタボロムデータベース で, でこれの集積数が約10万ほどの化合物になりますで UNPD っていうのはナチュラルプロダクトのデータベースですこれの集積数が25万くらいですねでリピットマップスはこれ脂質の構造のデータベースですこれが約5万ほどでナプサックは天然物といったような形でいろいろあるわけですけれどもまあこれら全部考えてあげると、まあ、約30万強の 代謝物のの構造というものがすでにデーータベース化されていると一方でこの30万のデータベース化されている化合物構造情報のうちマススペクトル MSMS が取られてライブラリー化データベース化されているものっていうものはこれぐらいしかないと。でこれをカバレッジにしてあげると大体 3.7% っていうことになるのでまあこの検出されたイオンの情報の、まあ、およそこれは 5% ぐらいですかねになるのはまあ理にかなっていると。 いうことでまあ、このまさにこうデータが捨てられているっていうような表現を今回使いましたけれども、まあ、まだまだそのいうようなデータがまさにこう生物情報というものがデータの中に眠っているようなまだ時代にいるのかなと思います。なのでこのようなあの未知のイオンっていうものを要するにアノテーションするプログラムの開発もまあ世界でいろいろ進められておりますがこれはまああの私自身がやった仕事をちょっとだけお話しさせていただくと。 まあ、例えばですね未知のマススペクトルモノアイソトピックイオンやそのアイソトープパターンの情報と例えば MSMS の情報をこうインプットしてあげるとまあ式のの候補というものを出力しますとでまあ多数出力されますのでこのだからこの中から最も有力なキャンディデートを例えば理論値とのズレやその理論アイソトープパターンとのズレやそのマススペクトルっていうものがその組成式と考えて理 に, にかなっているかや この蘇生式っていうものがすでに生命の化合物データベースに登録されているかどうかっていうものを、まあ、総合的に評価してあげて、まあ、ランキングしてあげるとそしてこの化合組成式に合致する構造情報っていうものを、まあ、先ほどから紹介しているこの代謝データベースと呼ばれるものですね。 にこう投げてあげてて、まあ一番大きい分野ではカゴパブゲームっていうことになると思いますが、まあ、こう構造情報を引っ張ってきてこれはインチまさにインチーキーでこう表記させていただきますけれどもこの蘇生式に合致する化合物の構造情報は例えば今回5つだとしましょうと。でこの5つの中で、えっと、一番最もらしいものは何かっていうことを、まあ、こうランキング付けしてあげるためにこの化合物をインシリコでコンピュテーショナルでフラグメンテーションを指した結果と。 実測の MSMS MS のまあ妥当性っていうものを総合的に評価してあげてそのまあランキング付けしてあげるとで、えっと、まあ今の現状の例えばこういうアキュラシーっていうものを評価しているんですけど、まあ、マススペクトルの正解セットですね 3,000 ほどの化合物の MSMS MS 情報をまあテストセットとして評価してあげるとこの青のラインを見ていただければと思いますが、まあ、これはですね 3,000 個のうちその 1番に正解構造を持ってこれた確率っていうものがまあ大体 60% 強ですとでトップ3のまあ上位3つの中にはまあ正解構造が含まれているのが大体 80% ぐらいというような制度で今のところこういうプログラムが利活用できるっていうものが現状です。で、えっとまあ、このようなですねそのツール開発がどんどんどんどん進んでいき、まあ、ちょっとこの2個ほどのスライドの後だったと思うんですけれどもこのように あの部分構造の要するにフラグメントイオンのアノテーションをどんどんどんどん進めてあげることで、まあ、ある種その新たなサイエンス機械学習とかの研究も盛んになってくると思うこ の, このスライドでしたねすいません、えっと、一例を紹介させていただくとあの例えば同じようにですね構造そのものを決めるんじゃなくてその 未知のマススペクトルが来たときにた少なくとも代謝物のオントロジーだけでもわからないかっていうことの方法論もあの今盛んに方法論が開発されていると。でこれアイデアとしてはですね g s e a g e n s e t e n r i c h m e n t a n a と似たようなものになりますが、まあ、これ例えばマイクロアレイのデータとして、まあ、見たときにまあそのセットとして有意なものとして投げた P あの遺伝子セットのうち例えばこのファティーアレシー エロンゲーションに関わっている7つの遺伝子のうちの4つが今回私が投げたそのジンセットに入っているならばまあこの7分の4でまあいくつ投げたかにもよりますけれども の, あの遺伝子がヒットするのでまあ私が今見ている生命現象というものはパティアシトエロンゲーションに関わる遺伝子の方針があるだろうってできる確率がその 0.0032 ですよっていう風な方法論になるかと思います。で このアイデアと同じようなものをですね。まあ、マススペクトルに活用したものがフラグメントセット、エンリッチメントアナリシスっていうような形で、まさに化合物の構造あクラスとですね。そのマススペクトルのオントロジーセットっていうのを内部で作ったことの話になるんですけど。まあ、例えば今回未知のマススペクトルのうち、ホスファジルコリンと定義するために必要な。 フラグメントイオンの12345この情報のうち3つがこの未知のマススペクトルに含まれていたので、まあ、今このマススペクトルはだいたい零 0.005 の確率でこういうものになるんじゃないかっていうことを提案するための方法っていうものもこのようなフラグメントのデータベースっていうものがどんどんどんどん整備されてこのようなフラグメントセットっていうものをちゃんと整備していくことでまあ有用なものになっていくんじゃないかなと思う次第です。 でえっと、ここま で, です、ね、メタボロームデータを出す側と使う側っていうことで、まあ、出す側の説明を今させていただきましたけれども、まあ、質量分析とマススペクトルのちょっと簡単な説明と、まあ、質量分析インフォマティクスっていう研究があるんだなっていうような説明をさせていただき特にですねこの、まあ、出す側の、まあ、特にノンターゲットっていうノンバイアスに解析するような方法論ではやっぱりアノテーションっていうものをどんどんどんど ん, どんしてあげることで今はまだ 5% かから 20% かもしれませんがその、まあ、このこれからサイエンスが進んでいく中で30それが 30%40%50% でアノテーションのカバレッジが上がっていくとそれだけ生物の解釈っていうものを深めることができるんじゃないかと思いますので黒くなっているところっていうのは全くこう説明しなかったもっと言うと、まあ、メタボロームっていう分野っていうものは計測分析科学ですねこの今日全然説明しませんでしたけれども分析科学とインフォマティクスいう っていうものがある種二イチになって初めてもっと言う と, もっとあの前処理だと思うんですよねが二イチになって初めてこう成立するサイエンスかなと思いますでちょっと難しいあの研究分野にはなるかと思うんですけれども我々特にあのメタボロミクス若手の会っていうあのグループもやっていてなんかこうウェブサイトの名はあの最初は ES サイトもの書いてエルクトロスプレーアイオニゼーションの役ですけどこれはまあ私の私 はるか上の先輩方というかもうむしろ先生で教授になっている人が全員ですけれどもあが、まあ、立ち上げたところを、まあ、私の方でこう管理させていただいているそのウェブサイトになるわけですけれどもここに行っていただくとですねあの先ほどまで紹介させていただいたインフォマティクス の, そのメソドロジーや全然本日紹介しなかったあのまさに分析科学のノウハウっていうものもあのここに全てて あの一番集積されているようなウェブサイトになっているかと思いますので、まあ興味のある方はですね、覗いていただければと思います。はい、えっ、ー、と以上で発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。